カスが一番お前はもう終わりだ。はあ負け惜しみ言ってんじゃねえ。<笑>後ろ見てみるんだな。 <笑>この街はもう俺ら大見連合のもんだお前みたいなチンピラ一人で何ができるそう簡単に行くかな相変わらず飛ばしてますね一番さん秋山遅かってすいません俺も手伝わせてもらいますよ助かるぜ頼む せ、え、ぇ、え、加減にせぇや、このクソガキ今すぐここで殺したは。なぁんや、ホームランのはずがショートライナーになってしもうたわあんたがまさか…この喧嘩、俺らも混ぜろや ねえ、キュデイ。水臭いじゃないか、お前ら。この町で暴れんのやったら、人声かけるや。そうよ。私にも協力させて。はるかちゃん、どうしたの、今日コンサートじゃ。ここを片付けてからね。このガキー。な、なんなんや、お前は。 暇時のアイドルをなめないでよちょちょっと何なんだよこの状況はいいじゃないですか理由は違ってもオウミを倒してこの町を守るみんな目的は同じですから<笑>つべこべ言わんとさっさと喧嘩の続き知恵やないかつ恵 体の熱が冷めんうちになよっしゃいっちょ協力してくれみんなお う, おうちょっと待てカムロ町の一大事お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか<笑><笑> 大海相手に一人で暴れてるって男は、お前か。な お, お、そうだ。シんがおう、名前はカスガだ。元荒川組若衆、カスガ一番だ。覚えとけ、馬鹿野郎 は23あいや今日24になっちまったか職業は東場会荒川組若手あち無職だ両親はいねえつがよく知らねえ母ちゃんは俺産んだ後行方知らずなんだな育ての親は 町で働くクズとバーバーども正直は一円もねえよあなあ、タバコ代貸してくれよどうして殺しなんかしたんだタバコ代だけ頼むぜ明日返すからよふざけるなお前、しばらくシャバに出れると思うなよ 全てを失ったどん底の男が巻き起こす奇跡の物語龍が如く、オンラインカムロ町が生み落とした男カスガ一番17年の懲役から帰ってきた彼が見たものは熱を失いきった街の姿だったカムロ町を変えた謎と大いなる陰謀を追って カスが一番の物語が動き出すそして春日一番に呼応する伝説の男と女たち彼らと仲間となりカムロ町で最も強い組織を作り出せ私に任せて魂を震わすバトルで行ってくるぞ胸ときめく快楽カムロ町に再び熱い血を取り戻せ 何も成し遂げられなかったどん底の人生この町で成り上がり全てを変えろちょっと待てカムロ町の一大事お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか